皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月4日、お着替えリポちゃんのゴールデンウィークスペシャル4日目は、猫貴族のマントセットでした。何やら集会があったので、ちょっとだけ並んでみました。フェスタ・インフェルノのおかげで、ダークゼリーもだいぶたまりましたね。そろそろアイテム交換しておくべきでしょうか。 せっかくなので、一番見栄えがいいものを選びたいですが、やはり盾の迫力にはかないませんね。大きいのはそれだけで目立ちます。そういえば、黄金の飾り盾も必要なんでしたね。毎週ピラミッドに行ってるのに、全然出ないという噂のアレです。せっかくなので、ダークキングとメイブの盾も交換することにしました。一気に色々もらっても使い道に困りますが、アンルシアに持たせる盾に使ったりしようと思います。